やっぱりあいつは殺人鬼だその指輪は呪いの指輪なんです呪いなんてあるわけないじゃない僕の隣の家には殺人鬼が住んでいる4歳の時あの男が逮捕される姿をニュースで見たんだ Five m i n u t e s t o r i e s with a twist premieres Thursday 22nd December at 8.45pm first and exclusive on GEM